Lesson 10, フォトエレクトリック r i c e f 光電効果。今までこのブロックには光電の光学については話してたんですけれども、それがマックスワル方程式を使ってて、それが電磁気学になってたんですよね。そして、それが光電の計算の手法なんですけれども、それがまあ、 問題になる場合があるんですが、そしてそれが量子力学を開発されましたんですね。それがまあ20世紀の最初の頃だったんですけれども、それの一つの問題が、今回のレッスンについて述べたいと思います。で、そして こ, れこのレッスンが終わってからその問題を解決するためには、栄養士力学が開発されたんですが、それが次のレッスンからそういうふうには入ります。 そして、このレッスンのイントロダクションとして述べたいと思います。まずは、その電磁気学なんですが、それがもちろんそれが開発して、要素を計算したんですけれども、それが観測と異なったとのは、それが古典物理学の問題になってたんですね。じゃあ、まずはそれ、と3つは、 有名なことになってるんですけれども、まずは、Black Body Radiation、それが国体放射なんですが、それが放射になってるんですけれども、まあ、何でもの物質を熱を入れると温度上がるでしょう。その温度を上がる と, と、だんだん光が出てくるんですが、それがまずは赤外線なんですけれども、だんだん上がってくると、と、 赤、オレンジ、白の光が出てくるんですよね。そしてそれが普通の電球の効果なんですけれども、あとはまあ、例えばテレビで鉄の工場は見たことあると思いますが、その鉄の工場で鉄がの温度が上がる と, とその赤、オレンジ、白になるんでしょう。そしてそれがどこかにはピークがあるんですが、それが今はこの出てきているこの温度、 で、出てきている放射のスペクトラムを通って、それがピークがあるんでしょう。それが、こういうふうにはなってるんですけれども、そのマックスウェル方程式が、それが、がまあ、電磁気学なんですけれども、そして、公転熱力学を合わせて、それが計算すると、こういうカーブになるんですね。 そして、まあ、この図としては右側 が, が長い波長 な, なんですが、つまりエネルギーのレベル は, は, は低いなんですが、そして左側が短い波長 な, なんですが、そしてそれがエネルギー は, は高くなるんですけれども、その古典物理学で計算する と, と、と波長が短くなるとエネルギーの密度 が, がだんだん上がってしまいます。そして、予測と観測が 合わなくなくってしましまし ま, しまいましたそして、量子力学を開発してから、そのピークが合わせるようになりましたんですけれども。そして、この問題が、Ultraviolet Catastrophe と, と言えるんですけれども、そ れ, それが死害発端ですね。そして、これがまあ有名な問題の一つなんですが。そして、もう一つの問題が、水素の原子の スタビリティがそれが問題になるんですね。問題は、ね、なんですね。えっとまあ、皆さんご存知だと思いますけれども、原子 が, が核としてはそれが陽子になってるんですが、えっと、そのあ外には軌道で動いている電子になるんですね。それが、まあ、その原子 の, の, の, あの構造なんですけれども、これの 原子の大きさなどについては計算したいんですよね。それがまあ普通 の, の電子気学で計算すると問題が行うんですが、さっきのレッスンには述べたことについては、これがもちろんそのこの原子が動いてるんですけれども、その動き方がその軌道 が, が、それがもちろん 加速になるでしょう。何でも曲がるだとそれが加速になるんですが、その加速の影響としては、放射線が出てくるんでしょう。それが、まあ、あの、マックスワル方程式 の, の, の一つの基本の要素なんですが、そうすると、まあ、加速してエネルギーが出てくるだと、 だんだんこの軌道は狭くなるとの予測になるんですね。こういうふうになると、ぐるぐるぐるぐる回って、最終的には、その原子核には衝突するでしょう。ですが、それが計算したいなんですけれども、計算したら、例えばそ、のそのいつになるのか、それが、 1億年 と, とか10億年とかだったらまあありえるかもしれないんですが実は物理学者がその電磁気学を使って計算してその原子のライフタイムが10のマイナス12乗秒との結果が出てきましたその結果としてはそれがま あ, ありえないことになるでしょうそして この問題になりましたから、それが、あの、量子力学の開発が一つのモチベーションになったんでしょう。そして三つ目の問題なんですが、例えばこれがフォトエレクトリックエフェクト。これが 光, 光電効果なんですが、金属には光が当たると電子がで出てくるんですが、それがまあ電流になるでしょう。で、問題はそれが、 周波数によってその効果が変わります。で、それが工程の予測 と, と実験室で観測が異なっているので、それが問題になりました。そして、これがこのレッスンのテーマになります。